ひな祭りの行事食チラシ寿司行事食といっても盛り付けも作り方もとっても簡単さらに子供が食べるようになる工夫もご紹介します葵の給食室飾り付けになる部分から作っていきましょう今日は人参をお花の形に抜いていきます薄めの間切りにして今日はこのお花型のクッキーの型で抜いていきます 保育園ではこれを何百個も作るんですけどそうするとここに<笑>もう1回でついてるけど<笑>これがねすごい跡がついてすっごく痛いから軍手をしてやってましたよ可愛く抜けましたもうこれだけで可愛い<笑>これを茹でていきましょうでこの余った周りの部分なんですけれども、まあ、これをね汁物に入れても可愛いですし今回はこれをみじん切りにしてご飯の中に混ぜていきたいと思います 次はキネサヨを切っていきましょうまず筋を取っていきます筋の取り方はこのヘタの部分を取ってまっすぐになっている方に折って筋を取っていきます反対側の下の方から逆のカーブになっているところをで多分真ん中くらいで切れちゃうので逆からまた取っていきます そしたら絹さやは千切りにしていきましょう絹さやってちょっと高い のとあと、ご家庭だと、まあ、全部ね、使い切れないってこともあると思いますので、この飾り付けの緑の部分に関しては、きゅうりで代用しても大丈夫です。あと、今日は、コーン缶を使って飾り付けをしていきます。基本的にチラシ寿司って、保育園だと、入り卵とか、錦糸卵作って飾り付けするんですけれども、最近、卵アレルギーのあるお子様も増えてきていますので、黄色の部分は、コーン缶で代用していきます。で、保育園では、缶をしっかりと、 開かない。<笑>消毒してあよかった大変だよ開かなかったらここから先進まないそしたらコーン缶はザルにあけて水気を切っておきましょう花形の人参を入れていきましょう人参は水から入でていきますあもう可愛いこの時点で可愛い行事食って大変なんですけどこういう瞬間が楽しかったりして忙しくても頑張れる人参入れたら火をつけて。 沸騰してから34分ほど茹でていきましょう絹さやも茹でていきましょう絹さやはこのまま放置しておくと色がどんどんくすんでしまいますので必ず流水にさらして冷ましておきましょうそぼろを作っていきましょう火加減は中火になります油を軽く引きます そしたら先ほどみじん切りにした人参から炒めていきましょう2分ほど炒めたところで鶏ひき肉を入れていきましょう でこの献立の中には主菜でお肉とかお魚とかもつきますのでご飯に混ぜるそぼろは少量で大丈夫です入れすぎるとタンパク質タタンンパパクク質質が入れないタンパク質タンパク質脂いい 質, 質, 質肩になっちゃうので完全に火が通ったら弱火にしてここに調味料を加えていきましょうお砂糖を入れていきますとそれからお醤油です お砂糖とお醤油を入れて12分煮詰めて味がなじんだら火を止めてあとはこれをご飯に混ぜていきましょう今日はちらし寿司になるのですし酢を作っていきましょうお酢入ってますお酢にお塩を入れていきますとお砂糖ですそしたらよくかき混ぜて。 お米になじみやすいようにっていうのと酸っぱすぎると子どもが食べにくいので加熱をして酸味を少し和らげていきましょうご家庭で作る時は量が少ないので軽くラップをして電子レンジで加熱をしていきます保育園でやる場合は小鍋に入れて火にかけて酸味を和らげていきましょう今加熱したすし酢は粗熱が取れたらご飯に混ぜていきましょう でご家庭で作る時はご飯をしっかりと冷ました状態で混ぜていくと思うんですけれども保育園で作る場合は冷ます時間もなかなか難しいというのとあと冷まして置いておく間に異物が入ってしまったりするのが怖いので温かい状態で混ぜるっていうことの方が多いですそしたらここに先ほどのそぼろを混ぜていきましょう 保育園に勤めて初めの頃は本当に一般的なちらし寿司を保育園で出してたんですけどもう残食がすごすぎてどうにか食べてもらうにはと思ってそぼろを混ぜたところ結構食べてくれたのでそれからもう完全にちらし寿司はそぼろご飯にしてます。 そ本来はちらし寿しなんでこういった平たいお皿が理想なんですけれどもおそらく保育園だとこういう平たい皿っておかつ皿として使ってちらし寿司載せる用のお皿って用意されてないと思いますので保育園バージョンはこういった普通のお茶碗に盛り付けます。 盛り付けと言ってもとっても簡単な盛り付けですので今回はそんなにセンスはいりません<笑>押し寿司にしてたこともあったんですけどギュッとしたご飯ってなかなか子供が進まなかったんでこんな感じで普通のご飯と同じように盛り付けて提供していますそしたらここに高温缶を散らしていきましょう 卵の代わりりになりまきぬさやは茹でてありますので水気を絞っていますあんまりねぎゅってやりすぎるとこれがぐちゃぐちゃってなっちゃうので軽くで大丈夫ですパラパラパラっとずらしますそしたらお花形にかたどった人参をのせていきましょう一気にかわいいそしたら真ん中に刻み海苔をのせます海苔は 口の中にへばりついて危ないので必ず大きい糊ではなくて刻み糊を使います急速急速嬉しいなおってても綺麗になりました みんな揃ってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきますめちゃくちゃ可愛くできた可愛<笑> い, い本来のちらし寿司とはちょっと違って桜全部使ってなかったりとかきんしたまごってないんですけれどもよりお子様が食べれやすいようにアレンジをしましたお子様に提供した後はこののり先ほども言ったように固まって口の中に入ってくると口にペタッとへばりついてすごくあぶり 危ないので、お子様が食べるときは直前に混ぜてあげましょう。ではいただきます。うん、優しい味。やっぱりこのひき肉のコクと、あとさらにこう上に散らしたコーンの甘みも加わって、すごく食べやすいちらし寿司になってます。ちらし寿司ってなかなか。